皆さんこんにちはこの講義では ICT の発展に伴いどのように私たちのコミュニケーションが変化してきたのかコンピューターおよび移動通信サービスの発展の歴史を振り返りながら確認していきたいと思います。はじめにコンピューターの発展の歴史から見ていきましょう。世界最古の計算機は古代ギリシャで誕生したアバカスと言われています。 石のアバカスの上にカルクリと呼ばれる小石を並べて計算を行います。計算を表すカリキュラスという言葉はこのカルクリに由来しています。その後、アジアではそろばんが使われるようになりました。中国には2世紀頃、日本でも17世紀頃に普及したと言われています。 そしてヨーロッパでは15世紀の終わりにイギリスの数学者であるネピアが対数法則を発見し17世紀に対数弱を用いた計算弱が発明されました人間の活動が発展しより複雑な計算を行う必要性が高まるとこの大変な作業を自動化したいという思いから計算機 と呼ばれるものが作られるようになりました1643年にはフランスの科学者であるパスカルが税務署に勤めていた父親のために歯車式の計算機を発明しましたこの歯車式計算機が現存する世界最古の計算機と言われていますさらに1694年にはドイツの科学者、哲学者、 数学者であるライプニッツが歯車式計算機を改良しより高度な計算機を開発しましたしかしパスカルやライプニッツの計算機は桁上げが数桁以上繰り上がるときに正しく動作しなかったと言われていますその後改良され19世紀に手回し式計算機が実用化されました また、イギリスの数学者であるチャールズ・バベッジは、一連の手順に従って計算していく装置、解析機関という歯車式の機械を実現しようと努力しました。さらに、1834年頃からは、より複雑な計算ができる解析機関の開発を試みました。これは、記憶装置、演算装置、制御装置から構成され、それまでの計算機と違い、 パンチカードにより外部からプログラムを制御する仕組みになっています。完成には至りませんでしたが、コンピューターの元となる考え方と言われています。その後、1900年代に入り、技術の進歩により、電気機械式の計算機が開発されるようになりました。例えば、ハーバード大学で理論物理を学んでいたハワードエイケ検は、1943年に、 IBM の講演ををて電気機式計算機ハーバーーバドマーク1を開発しましまた英件はハーバード大学に寄贈されたバベッジの計算機の一部を見て感銘を受けバベッジのいくつかのアイデアを活用しハーバードマーク1を完成させたと言われていますハーバードマーク1では歯車の代わりにリレーと呼ばれる電力機器が利用され 演算速速度が高速になりましたしかしそれでも速度は遅く乗算には6秒もかかったと言われていますその後技術が発展しコンピューターを構成する素子にリレーではなく真空管が利用されるようになりました主要な素子として真空管を利用したコンピューターは第一世代コンピューターと呼ばれています 代表的な第一世代コンピューターとして1937年から1942年にかけてアイオワ州立大学のビンセント・アタナソフとプリフォード・ベリーによって開発された ABC マシンがあり最初のコンピューターと言われています1960年代の後期まで ABC マシンの存在はほとんど知られていませんでしたが二進法や 電子スイッチング素子など、コンピューターに関連するアイデアがすでに使用されていたと言われています。続いて1946年に、ジョン・プレスパー・エッカートとジョン・モークリーにより、エニアックが開発されました。これが実用化された最初のコンピューターです。 ハーバードマーク1は電気機械式で処理速度は1秒間に3処理でしたが、エニアックは1万8000本の真空管を利用し、処理速度は1秒間に5000処理だったと言われています。ケーブルの配線を変えてプログラムを実行する構造だったため、プログラム変更のためには配線し直す必要があり、このことが課題となっていました。これをきっかけに、 記憶部にプログラムとデータを内蔵し、軸時処理をするプログラム内蔵方式という新しい考え方が生まれました。現在に至るほとんどのコンピューターがこの方式をベースにしています。その後、1949年にケンブリッジ大学のモーリス・ウィルクスらによって、世界初のプログラム内蔵方式コンピューターの実用機が誕生しました。 続いて1951年に初めて事務処理用途のコンピューターとしてユニバック1が発売されました。これまでコンピューターを知る人はごく少数でしたがユニバックの宣伝デモンストレーションとして大統領選の予測を行い見事的中させたことで一躍注目を集めることになったと言われています。続いて1960年代前半には 第二世代コンピューターが登場しました。第二世代コンピューターでは、真空管より信頼性に優れ、消費電力が少ないトランジスタを利用しています。1959年には、IBM からトランジスタを利用した IBM 1401が発売され、12000システムも生産する大成功を収めました。 また1961年には IBM から最初のスーパーコンピューター IBM7030 が発売されました1960年代後半は第3世代1970年代は第 3.5 世代のコンピューターが登場したと言われています1965年から1975年にかけて 集積回路技術が導入されました IC を利用したコンピューターを第三世代コンピューターと言います第三世代コンピューターが登場した1960年代に発売された IBM360 は最初の汎用機として爆発的に売れましたが IC ではなくトランジスターと IC との中間的なものである独自の電子技術を利用しています 一方、デジタル・エクイプメント・コーポレーションが発売した PDP-8 は IC 技術を採用した最初のコンピューターで、最初のミニコンピューターとも言われています。PDP-8 は荷造り用の箱に収まるサイズで、かつたった1万8000ドルで売り出され、多くの大学や研究所で使用されました。 パーソナルコンピューターの可能性を秘めた新技術、マイクロプロセッサーが半導体メーカーインテルによって1969年から1971年にかけて開発され、1970年代には大規模集積回路を利用した第 3.5 世代コンピューターが登場しました。1975年にマイクロプロセッサーを使った最初のコンピューター、 アルテア8800が登場しました。このアルテア8800は最初のパーソナルコンピューターと表現されていますが、値段が非常に安く、個人で買うことができたという意味でのみ正しく、それ以外は全ての点において、従来型のミニコンピューターと同じと言われています。一方、1976年にはスティーブ・ジョブズと スティーブン・オズニアックにより、マイクロプロセッサーをベースにしたコンピューター、アップルンが発売されました。アップルの最初のコンピューターです。キーボードやモニターもなく、裸の回路基板だけで構成されたアップルンは、ジョブズの実家のガレージで手作業で組み立てられた機械でしたが、200台が売れました。そして1980年代は、 第四世代コンピューターが登場しました。第四世代コンピューターは超大規模集積回路を利用したコンピューターです。1981年に IBM がパーソナルコンピューター市場に参入し、ビジネスシーンでの利用は IBM パーソナルコンピューターが業界の標準になりました。1983年には Apple から グラフィカルユーザーインターフェースを搭載したパーソナルコンピュータ Apple Lisa が発売されました。また1985年にはマイクロソフトからもグラフィカルユーザーインターフェース環境に対応したオペレーティングシステムとして Windows 1.0 がリリースされました。さて、ここで ICT に欠かすことのできない インターネットの歴史について簡単に振り返りたいと思います。インターネットの起源は1969年に米国国防総省高等研究計画局 ARPA が軍事目的で開発した ARPA ネットであると言われています。カリフォルニア大学ロサンゼルス校、カリフォルニア大学サンタバーバラ校、ユタ大学スタンフォード大学の 4拠点を接続する形で運用が開始されました。その後、1981年にアーパネットに参加できない大学や研究機関向けに c s ネットが開始され、この c s ネットを再構築する形で、全米科学財団 NSF が1986年に n s f ネットを開始しました。この n s f ネットは全米の機関ネットワークとして、 利用されるようになりました。一方、日本では1984年に ju ネットジャパンユニバーシティネットワークが開始されました。東京大学東京工業大学慶応技術大学を接続する運用で開始され、大阪大学は1985年に基礎工学部情報工学科が ju ネットとの接続を行いました。 最終的には約700の機関を結んだと言われています。1988年には民間企業も参画したワイドプロジェクトが発足し、ネットワーク技術等の実験が開始されました。その後、1990年代に入り、インターネットの商用利用が開始されます。日本では1993年に旧郵政省が許可をしました。 1995年にはインターネット接続機能が搭載された Windows95 が発売され一般のユーザーの間でもインターネット利用者が増えていくようになりましたまた1990年代には携帯電話など持ち運べる通信機器のための通信システムである移動通信システムが発展し音声やテキストだけでなく 画像や動画なども双方向通信が可能になり私たちのコミュニケーションの幅を広げましたインターネットを通じて簡単に双方向にコミュニケーションが取れる環境が整うと従来の新聞やテレビといったメディアに加えウィキや動画共有サイト SNS といったソーシャルメディアが登場するようになりました2007年に、 iPhone が発売されたことを皮切りにスマートフォンが普及することでパソコンを開かなくてもインターネットにいつでもアクセスできる環境が整いソーシャルメディアは爆発的に普及しました。2020年には第5世代移動通信システム 5G が開始されます。5G ではさらなる高速化に加え超低遅延や多数同時接続の実現を目指しています。 近年 IoT インターネットオブシングスと呼ばれる。これまでインターネットに接続されていなかった様々な機器がインターネットに接続され、データの連携ができる仕組みが普及していますが、この 5g によりさらに IoT 技術が発展すると考えられます。サイバー空間と現実空間が融合することにより、医療や介護。 交通といったさまざまな社会課題の解決を目指しています。ここまでコンピューターとインターネットを中心に ICT の発展の歴史を振り返りました。ICT の進歩は私たちのコミュニケーションの幅を広げ生活の利便性を高めてきたことがわかります。一方でサイバー攻撃やネット上の誹謗・中傷・デマ情報格差など 情報社会が抱える課題も明らかになっています。それぞれの課題について、国や行政がさまざまな対策を進めていますが、情報社会を構成する私たち一人一人も、こうした課題に対峙し、より良い社会を築くために主体的に考え、行動することが求められます。その際の規範となるものが情報倫理です。情報倫理とは、 インターネット社会あるいは情報社会において生活者がネットワークを利用して互いに快適な生活を送るための批判や規律のことを言います。具体的には情報の特性や情報社会を支える仕組みについて理解するとともに情報セキュリティに関する最新の情報を収集することや ICT の発展 と, とともに整備されてきた 法制度について理解することが重要です。また、クリティカルに情報を読み解くとともに、適切に情報を表現、発信する能力であるメディアリテラシーの育成も重要となるでしょう。